皆さん、こんにちは<笑>。ライフサイエンス統合データベースセンターの片山といいます。きょうはあの RDF コンフィグの使い方を紹介していきたいと思います。じゃあ、画面共有します。<笑>うん、で、今、画面出てますね。はい。で、プレゼンテーション開始。はい。 それで、えっと、DBCLS では、いろんなデータを RDF 化して、スパークル検索して、それを API 化して、で、可視化コンポーネントに、えー、ビジュアライズして、それを組み合わせてアプリケーションを作るといった、ざまな、えっと、えぇ、ー、まあ、サポートツールとかミドルウェアとかを開発してきました。で、もう、スパークルを書く部分とか、RDF のデータがどういう形をしているのかっていうことを把握する部分が結構、ハードルが高くて、 せっかく統合可能な RDF データになっているものが十分に利活用されていないような現状があります。そこをサポートするために、えっと、RDF コンフィグっていうツールを作ってきています。で これを使うとですね、RDF データがどういうふうに作られているかっていうことと、それから欲しいところを選ぶと、それを取るためのスパークルクエリを自動生成する、それから可視化コンポーネントである統合スタンザを自動生成するっていったことができるようになります。はい。で、今まで大変だった部分っていうのは元データを集めてきて、 で、それを RDF 化していくためのコンバーターを作るっていう部分と、その時にまだ世の中にないオントロジーは作らざるを得ないっていう部分があります。で、ここは変わりません。皆さん頑張ってください。だけど、RDF ができてるけど、人が作った RDF なかなか解読するのが大変で、それ用のスパークルを書くところも大変。それから、えっと、人が RDF データを理解しやすくするために RDF スキーマズを書いてくださいということを NBDC の RDF ポータルではガイドラインとしてお勧めしていますが、それを手で書くのもすごく大変でした。で、絵の生成を自動化したい、スパークの生成を自動化したい、なんなら、えっと、統合スタンザーみたいなウェブアプリケーションのコンポーネントを作っていく部分も自動化したいっていうところを、えー、狙ったのが RDF コンフィグになります。 はい。で、RDF、グラフデータのデータモデルは RDF を作った人にしか結構分からないものなので、作った人が、あの、こういう設定になってますよっていうことを公開してくれると、他の人はすごく簡単に使えるようになるんじゃないかと。で、こう設定ファイルさえうまく書いとけば、さ今、前のスライドで説明したような内容ですね。スキーマズの生成とか、スパークの生成とか、えっ、ー、と、グラフ QL 用の設定とか、統合スタンドの生成とかが自動化できそうだ。 いうことです。で、えっと、GitHub でこのツールを公開しています。ここをクリックすると、えー、このようなページが出てきますが、ここのコードのところを選んで、えー、Git クローンしてください。よいしょで。まだですね、インストーラーとか作ってないあのものなので、えー、このディレクトリーの中に移動して、 ビ、え、ン、っと、の下にコマンドがあって、コンフィグの下にあの今まで作ってきたいくつかのデータベース用の設定ファイルがあるんですけど、それを、ねえっと、参照するために、あとそうか、リブの下に Ruby のライブラリーが入っています。これらを読み込ませるために、パスの設定と r u b y ブの設定が必要です。これはこのドキュメントのここに書いてあるので、インストーラーができるまでの間はこれでやってください。で スライドに戻るとよいしょい、まずですね、どんなことができるかっていうのをやってみようと思います。あのモデル図ですね。で、今回 RefX をあの例として使おうと思いますが、RefX っていうのは小野さんが作られている、えっと、発言データのデータベースですが、NBDC の RDF ポータルに行って、 えー、ど こ, だそれか<笑>ここにあります。で、ここにあるスキーマーズとか、ここにあるスパークルみたいなものが自動生成できるといいなということを狙って、今から作業していこうと思います。でまず、最初にやってもらう必要があるのは、config の中にディレクトリデータベース名のディレクトリを作って、その中にいくつか YAML ファイルを書きます。うん 一番大事なのはこのモデル e l y m l っていうファイルで f x エントリーっていうエントリーに dct アイデンティファイヤーで ID がついていたり c o l l s o で他のリソースへのリンクがついていたりします。それから1個のエントリーには複数のサンプルがぶら下がっています。サンプルは、えっと ここはネストとしてこっち側に来ますね。サンプルとして、例えばこういう URL が来るんですけど、えー、それにはまた別の ID がついていて、他にも生物種だったり、年齢だったりっていうようないろんな属性がついていますよっていうことをあの e スとした形でヤン m ルで書く。そうするとですね、一応な、今のファイルとあんまり見た目は変わらないですが、b i n r d f コンフィグで今のコンフィグファイルを 見込みます。で、センベロっていうモードがあって、これが動けばあの、書いた YAML ファイルが文法的に間違ってないことが分かります。それで、えっと、このオプションセンベロを、S、スキーマに変える と,、えっと、SVG ファイルが測れます。 できたファイルはこれですね。で、これを開くには、えー、例えばサファリで、貼ってあげると、あれ開かないか開かないですね。どうするんだちょっと、こういう形で生成された、えー、とデータモデルのスキーマーズが、 描けます今までこれをマウスで一生懸命書いてもらってたんですけど、ここが、はいあれなんであすごく遅れてるんだ。出ましたね、はい。こういう図を、えっと、自動生成一瞬でできるようになったので、えー、登録するときにこの絵を手で書くっていう労力からだいぶ解放されると思います。画面も 遅いいんですねはい、それで、後であとで、このモデルファイルがどうなっているかっていうのを も, もう少し詳しく見ていこうと思いますけど、もう一つ、スパークルの生成ですね。ここまでやりました。で、今度、スパークル・ YAML ファイルというのが、コンフィグの FX の中にあって、 でこれはさっきのモデルファイルの中にあった変数名をずらっと並べれば、これを全部取ってくるスパークルを自動生成するっていう仕組みになっています。ちょっと先に実例を見ましょう。そうする と,、うん、と、取りたいって言ってた変数がこのセレクト文のところに来て、それが取れるスパークルクエリが、あのおおそこはそういうのか。来てますね。はい。あの、 ここにに自動的に生成されますでこれをスパークルエンドポイントをです、ね、開いてで出来上がったこのスパークルをペコッと折って実行すると結果が得られます。 ということで、一応、ちゃんと動くスパークルが生成できます。で、これを元に、えっと、ポータルの下の方にスパークルが載ってますけど、例えば、これをこうやってズームしたら、ここにされるのかなありませんね。えー、っと、ここら辺なんですけど、年齢が55歳以上でとかいうような条件をちょっと書き足すだけで、まあ実用的なクエリを作ることができ。 はずです、えー、っとじゃあ、そこまでちょっとスライドでおさらいしていきますが、えー、まず、せんべいロ機能で画面の中であの設定ファイルがちゃんと動いているかということを確認します。で問題なければ、スキーマ図を生成して、これをパーシャパーさんに送れば<笑>、NVDC のポータルに登録してもらえると。 で、活用するためには、スパークルで欲しい変数名を列挙すると、自動的にスパークルが生成されるので、これを叩き台としてアプリケーションを作っていきます。で、あともう一つ、出来上がったスパークルが動くことも確認しました。と、統合スタンザをと自動生成することができます。これ、事前に、あの、統合スタンザを作るためのコマンドはインストールしておく必要はありますけど、えっと、ここに変、えっと、オプションスタンザを作って、 で、スタンザの名前を指定すると、えー、自動生成されます。で、ここではね、ちょっと e f X じゃなくてヒントの例になってくるんですけども、ね、これをやってみましょうか。えっ、ー、と、ンの の, の、で、この何のスタンズ名が書けるかっていうと、config ヒントの中にス、スタンザ YAML というのがあって、 で、今、ヒントペアっていうスタンザが定義されているので、この名前を指定します。スタンザができたので、これを見るためには、スタンザ JavaScript の TS ディレクトリに移動して、TS サーバーを実行し、ここを開くと、 はい、今つく自動生成されたスタンザがここにあります。で、まあちょっとお化粧は全然できてないですけど、一応、相互作用するタンパク質のペアがずっと列挙されるようなスタンザができてます。で、これ JavaScript 版でもう一個オプションがあって、えっ、ー、と、スタンザルビ r u b y 版っていうちょっとレガシーなバージョンも生成できるようになってます。うん、ここ Ruby かな。うん、で、 あすいませんこの2つで RubyGems、はい、<音声>を入れ直さないといあ、そうか。これ、この前 Ruby のバージョンアップしたからですね。えっと 飛ばしましょうか<笑>すいません。えっと、できるはずです。インストールがちゃんとできてなかったですね。はい。で、Ruby 版の場合は、あの、昔の画面ですけど、右側にあるようなスタンドが生成されます。はい。で、設定ファイルの説明をじゃあ順番にちょっとしていきます。まず、皆さんが自分が RTF 化したもの、 のデータセットごとに、これだけのファイルを最大作ってもらいます。最初に作らなければいけない、一番大事なのが、モデル YAML ファイルで、で、全部 URL だと長いので、プレフィックスを定義した方がいいから、プレフィックス YAML のファイルの中に、えっと、モデルとかスパークルで使うときのプレフィックスを定義しておきます。あと、どのエンドポイントに出来上がったスパークルを投げることができるのかっていうのをまた、エンドポイント YAML に書いて、で、 あとはオプショナルですけど、スパークルやムるとか、スタンザヤムるとかを準備しておけば、スパークの自動生成、スタンザの自動生成ができるようになります。で、それぞれ複数のスパークルをあの生成するようにできますし、複数のスタンザを同じデータから作るようにもできるようになっています。で、モデルファイルが一番大事なんですけれども、うん 概念としては、グラフがぐちゃぐちゃってなってるんじゃなくて、その中で一番主要な概念をまず一つっ持ってきます。例えばユニプロットだったらユニプロットエントリー、タンパク質だと思うんですけど、そういうものがあって、それにはどういう属性値がぶら下がっています。で、さらに、そこから先リンクされている主要なオブジェクトがあって、そこにはどういう属性値がぶら下がっていますっていうことを書いていきます。で、RefX の場合だと、えー、これはね、ズームできないのはちょっと辛いですね。 レフェックスエントリーっていうのが1個あって、そこにいろんな属性がありますよ。レフェックスエントリーからはレフェックスサンプルがぶら下がっていて、レフェックスサンプルにはいろんな属性があります。一番下のサンプルリファレンスっていうところには空白ノードを挟んで、またいろんな属性がぶら下がっていますってことを書きます。で、ここで一番大事なポイントは、えっと、S、主語、述語、目的語の目的語に全部変数名を付けてくださいっていうところです。 これがあるので、スパークルを見たときも分かりやすいし、その名前を使ってスタンザのラベルがつくわけですね。で、今までの開発では、ここはスパークルを書く人が毎回毎回適当に変数名を思いついてたと思うんですけど、これは一つポイントだと思います。であとは、えっ、ー、と、主語には必ず型をつけておくのが望ましいです。で、だから元のデータについてなかったら、そもそも元のデータを見直した方が良い。で、えっ、ー、と、 あとオプショナルな機能として、えっと、この変数名というかプ ロ, プロパティですねプロパティにプラスとかあのアスタリスクとかつけることができてこれはこの属性は1回以上出現しますもしくは0回以上複数回出現する可能性がありますもしくはあるかないか0か1かっていう3通り の, あの就職子をつけることができるようになっていてこれがあるかどうかでスパー生成されるスパークルにオプショナル区を 入れるかかどうかが決まりまりすでここにあの目的語の値のところに例を書きます。具体的には右側のッレフ X の例でいうと数字が入ってたり ID が入ってたりしますよね。でこれのデータ型を見てあの型推論するようになっています。はい 次、出来上がったモデルをベースに、今度スパークルを生成するための定義ファイル、sparkle.yml ですけど、さっき、あの、目的語に全部変数名を付けましたよね。だから、この中から取り出したい変数名を列挙するだけでいいっていうのがコンセプトです。でクエリに名前付けてで、一応説明があった方がいいので説明書いて、バリアブルズっていうところに取り出したい変数名をずらーっと列挙するだけで終わります。 これをしておくと、そこだけをセレクトしてくるようなスパークルを生成するということになります。で、スタンザで使うクエリーも、あの、また別途作りたいと思 う, と思うんですよね。だからスタンザ用のクエリーをまた別に作っておいて、統合スタンザではこっちのクエリーを使って取られたデータを表示しますっていうような定義の仕方ができるようになっています。 はい。ということで、えー、っと、これまでとこれからでだいぶ楽になったポイントとしては、RDF のスパークルを自動生成できるようになりましたってことと、スキーマ図を書く手間がなくなりましたっていうことと、いくつかのアプリケーションが自動的に生成できるので、それを叩たたき台にしてモディファイしていけばいいですよねっていうところまでは今来てます。で、今後のか開発予定としては、あの、 RDF データそのもののバリデーションをシェックスとかシャクルとかいう標準があるんですけど、そこら辺を使ってやれるようにしたいなとは思っています。はい。であと、そうですね、複数のデータベースを組み合わせてクエリを書きたいとかいう部分も多分今から一番面白いところだと思うんですけど、そこに関してはまだあんまりできてないし、どういう仕様にすればいいかはちょっと皆さんと相談したいと。で スパークリストの生成はまだできてないですけど、グラフ q l でスパークルを叩くグラスプっていうアプリケーションを浦島さんに作成してもらっていて、それの設定ファイルは先週生成できるようになりました。というとこですね。で、あと、スタンザを今回自動生成しましたけど、メタスタンザをあのたくさん作っておいて表、表を表示します、棒グラフを表示します、チャートを表示しますみたいなやつをたくさん準備しておけば、えー メタスタンザメを指定するだけでいいんじゃないかという気もしていて、ここら辺はちょっとまだ発展途上ですけど、今後良くなっていくことを期待しています。はい。で、ちょっと今紹介したグラスプですけど、これもせっかくスライドがあるのでお話しすると、えっ、ー、と、グラフデータを JSON 的に検索するような、 API どうやって説明すればいいんだろう。今まではデータベースの API が get 何々 by ID とかいっぱい作ってないといけなくて、それがプロバイダーから提供されてなかったら、えっと、まあ、 どうしようもなかったわけですね。だけどデータベースのエントリーが全部取れるような、あの、g r a q l の中で欲しいとこだけ指定して取ってくるっていう、すごい柔軟な API。一つ作っておけば何でも対応できるような API を提供できるものがグラフ q l っていうものになるかと思います。で、普通これは s p a r k を使うとは限らないジェネリックな技術なんですけど、g r a プを使うと s p a r k エンドポイントに対してグラフ q l の文法で、えっと、 クエリを書くことができるので、スパークルを一言も喋りたくないけど、ウェブアプリケーションを作りたいっていうデザイナーさんとかエンジニアさんにすごく便利なんじゃないかなと思います。で、1個あれば欲しい組み合わせの変数だけ取ってくるっていうのが全部サポートされるわけですから、まあそういう意味ではすごい便利かなと思います。これも GitHub で公開していますので、ぜひお試しください。 で、RDF コンフィグで、えっ、ー、と、引数、オプションにグラスプって付けると、グラスプの設定ファイルができるようになっているので、えー、ちょっと、目の前で今チュートリアルできるほど僕慣れてませんけど、この後時間、興味ある人は、ぜひ時間を取って、このデータセットの RDF コンフィグを作ったので、グラスプ試したいんだけどって聞いてくだされば、あの、ハンズオンでサポートしたいと思います。はい。んで、そうですね。 これスライド公開しているので、興味ある人は見てください。で、えー、とこの後、えー、と森谷さんに RDF コンフィグを GUI でもうちょっと簡単に作る方法を紹介してもらいます。で最終的には メタスタンザを作るとところも本当は皆さんん情報共有したいんですよねでスタンザってもう2013年ぐらいから作ってきてますけどバージョン1が Ruby で作られていて今皆さんがメインで使われている JavaScript 版は Go で作られていたのを今年 Node.js で浦島さんの方で開発し直してもらっていてあの今までの技術の蓄積と、まあ、こうなったらいいねっていうアドバンストな機能を今作り込んでいるところです。